皆さんこんにちは。こんにちは、原水木でございます。えー、我々普段東京都千代田区で活動しております若光ジャイアンツにやっております。えー、今回は有機演楽を題しまして楽しい祭りの雰囲気をですね皆さんと一緒にこの祭りで楽しめればと思っております。それではどうぞよろしくお願い申し上げます。